自震の末政時、毎日報道されるニュースに、何かできることはないのだろうかと思わずにはいられません。しかし、実際、何をしていいのか、何をしてはならないのか、いざ調べてみても、なかなか資料が集まりません。ボランティア経験でもない限り、何をすべきかわからないのが、現状です。そこでこの動画では、どんなことに気をつけるべきか、どんなことをすべきかを、物や募金などを送る場合について、自分が自ら行動する場合について、の二つの項目について、 説明していきます。説明の前に一つ注意ですが、動画を作るにあたり、一般論として、どのようなことを気をつけるのか、という観点で作成しています。しかし状況は、国一国と変わるため、今回に関しては間違っている、ということがあります。この動画を、鵜のみにするのではなく、あくまで、一つの参考としてご覧くださいますように、お願いします。まずはじめに、一つ目の、物や募金などを送る場合についてですが、何が必要なのか、 被災地の自治体などへ、電話をかけるのだけは絶対にやめましょう。助けるために、迷惑をかけてしまっては本末転倒です。さらに、今すぐに何とかしたいという気持ちはわかりますが、少しこらえてください。何が不足しているのか、何が必要なのか、発表がないうちの行動は避けましょう。2300万、この数字がなんだかわかりますかあるしでの救援物資が余ったために、処分せざるを得なくなった時にかかった費用です。 復興にかけれただろうこの費用を皆さんの思いを焼くための費用にしなければならなかったのです。今回もこのようなことが起こらないために発表があってからの行動を心がけてください。ここでどのような送付が望ましいか説明しておくと仕分けしやすいように中に何がいくつ入っているのか明記しておくこといろんなものを少しずつ詰めるのではなくて一箱には一つの品物だけを入れること腐らないもの壊れないもの 未使用もしくはそれに近いものにすること、ひょっとしたら役に立ちそうだから、と言って、送らないこと、可能ならば知人や友人、親戚などの、顔の見える間柄、で、行うこと、お気をつけていただきたいです。また、前日の報道で、気の幹気のままで逃げて、服を、と考えて、服を送られる方が多いようですが、実際、配給にかなり困るようです。乱暴な話ですが、着ない古着を何かのために、 と考えるのでしたら、被災地に送るのでなく、古着屋やリサイクルショップに、売って、お金に変えて、1円や2円でも募金した方がいいようです。続いて、その、募金についても注意です。義援金についても、ものと同様に、被災地に直接送るのはやめましょう。送付先に迷った場合は、日本赤十字社宛に、直接送るのが一番良いようです。郵便局備え付けの振込用紙より、必要事項を記入して、窓口または ATM から募金できます。また、 簡単にできる、モバイルゲームでの募金や、ニコニコ募金、エディーを使った募金などもあります。街頭募金という手段もありますが、これにも注意が必要です。稀に心ない人が、私的流用するために募金集めをしていることもあるようです。信頼できる団体なのか、どんな団体なのか、見極めてからの募金をお願いします。さらに、街頭募金に限らず、ダイレクトメールでの募金の呼びかけが来るかもしれませんが、日本赤十字社では、個人宛に、ハガキを送付する。 訪問して、義援金を依頼する、ようなことはありません。また、災害対策本部、もしくは、被災地の職員の方、が訪問し、義援金を依頼することはありません。義援金詐欺の可能性もあるので、十分に注意してください。二つ目に、自分が自ら行動する場合、つまり、ボランティア活動に参加したり、献血したりする場合について、の注意です。一つ目の、救援物資や義援金と同じように、絶対に、独断で現地に向かわないようにしてください。 被災地ではまだ危険が残っている場合もあり勝手に行って自分が被災者にということもあり得ます事実地震は本震の規模が大きければ大きいほど余震も多くさらに規模も大きくなるというデータがあります独断で向かった人が被災地で食料を調達しようとコンビニを買い占めたなどということもあったようですなのでボランティア活動に参加したい場合まずはインターネットで情報収集ししっかりした準備をしてボランティア募集等に従って 行動することを心がけてください。この時も、電話を使って、ボランティアセンターに尋ねることは、なるべく避けましょう。続いて、献血をする上での注意です。血液の有効期限って、どれくらいか知っていますか冷凍すればいいんだから、半年から一年、と思う方もいるかもしれません。しかし、災害の時に、最も必要とされる、血小板つまり、止血する役目を持つ、血液の成分の有効期限は、4日、 皆さんお馴染みの酸素を運搬する赤血球でさえも21日なのですすなわち同じ日に多くの人が同時に献血しても同じ日に有効期限を迎えてしまうわけですもちろんしないよりはよっぽど良いことではあるのですがより有効に利用できるようにするためには期間を少しずつずらして何回も繰り返し献血することが大切です以上物やお金を送る場合自分が何か行動する場合について説明してきましたが ここでもう一度、ポイントを整理しておくと、自分の独断による行動は避け、公式な発表後の行動を、心がける。衣類、特に、古着、食品、特に、腐るもの等の物資の送付は避ける。被災地、機関などに電話の、問い合わせ、ましてクレームはしない。継続して、適切な時期に、混乱を避ける、ことに、注意する。義援金は、なるべく大きな機関に、直接的に、 送る。行動前に十分な情報の収集、検証を行う。以上の6点をしっかりと覚えておいてください。ここまで災害の発生時、私たちが何をすべきなのか説明してきましたが、最初にも言う通り、ケースによって、また時期によって対応は異なります。一人一人がしっかりと現状を把握し行動することを忘れないでください。最後に動画を作るにあたって、 救援物資情報、不機域、i t c o m n e t 災害から命と、暮らしを守るために、災害救援 NPO の、現場から、飢餓人、遠くからでもできること、すべきでないこと、被災地の人々に迷惑を、かけず助けとなるための行動法をまとめ、ニコニコニュース、震災で、献血増えるも血液に有効期限、一度に、多く、より、継続して、被災地のために今できること、ボランティア難民、にならないために、 リスクマネジメント安藤の正しく、楽しく、ライフデザイナーのソーシャルネットブック、東北地方太平洋沖地震、援助物資の注意点、受付開始、ツイッターブログ、東北地方太平洋沖地震に関して、おはじめとする様々なホームページまたは、書籍を参考にしました。最後に、お願いなのですが、災害の本当の終わりは、復興の終了です。しばらくしたら、報道はほとんどされなくなりますが、 復興にはさらに支援が必要になります。今持っている、何とかしたい、という気持ちを、有効で終わらせず、しばらくの間、忘れずに持ち続けてください。ご清聴ありがとうございました。